ここんにちはゆりこたいがですどうも今日はね、ちょっと真ち目なの話したいと思います。そう、ちょっと珍しくて、えー、っとですね、多分ニュースで聞いてたと思うんですけど、最近イタリアはやばいです。すっごくやばいです。もう3日間でシチュエーションが変えて、今世界中にコロナウイルスでもう2番目に入ってきたんですよ。韓国、えー、南韓国、国南よりも あのコロナウイルスが持ってる方がもう増えて今1万四4 9人ぐらいになってきたんですよちょうど昨日はニュースを聞いてで631のですち ょ, ちょっといなくなっちゃった方が そ, うそれを読んでえっマジかよって思って自分もすごくびっくりしたんですよ、まあ、2週間前は まあ、あんまりいい感じじゃなかったんですけど、ミラノの街だけは閉まるみたい。まあ、ロンバルディア全、その、ロンバルディアだけは全部閉まるの可能性があっただけの話をしてしまうとニュースでそれ流れてしまって、おとといがみんなミラノの街から逃げたんですよ。最後の電車で あの無理やりで入ってて逃げたらしいんですよ。車持ってる方は車で逃げたしもう完全にミラノを閉める前何時間の前うわみんなうわーっていやすっげーもう完全に大パニックになって逃げてしまったなぜというとまだ南の方にあのコロナウイルスの 人数がすごく少なくて、まあ、まだまだ大丈夫だなってみんな思ってたんですけど、今もう完全にミラノから、もうみんな下に行っちゃって、映ったんですよ。映っちゃったんですよね、みんなに。いやー、何してんだよ、マジで。家に行ってくださいの言葉わかりませんよね、みたいなイタリア人が、さすがにちょっとルルルが守りませんの方が、 残念ですが、多いと思います。なんか日本人みたいの逆な感じなので、みんなイエーイみたい。まあ、ちょっと私もちょっと舐めたと思う。一番最初よりはね。まあただ大きなインフルエンサーじゃないかなって思ってて、まあ確かにインフルエンサーはインフルエンサーなんですけど、ちょっと危ないところがある。特に、あの、おじいちゃん、おばあちゃんとか、あの、もともと病気思ってる方はもう結構死ぬ、死ぬ、死ぬ 死ぬ可能性が高いから、それで一番心配、私の、私のおばあさんにもすっごく心配してる。やっぱり北の人から今、南とか私のリグーリアとかね、めっちゃ来てるから、おーいって思って、で、いろんな方がね、真面目で考えなくて、例えば、あ、ミラノ今危ないのじゃあ新しい利を越したらどうみたいな CM もを流れてたんですよ。 アホじゃねえかよい、な、家に行ってくださいんじゃ、ええー、って思って。でも、なんで流行ったのって質問じゃん。 なんでって。まあ、いろんな技があるらしいんですけど、結構、イタリアと中国、あの、イタリアにある会社、特にミラノに、ね、ある会社はね、結構たくさんがあってて、で、出張から帰ってるの中国人ワンから移っ た, たらしいんですよね。で あと、あとそれだけじゃなくて、まあ、いろんなね、ほんといろんな技があるから、本当どれが一番新しいのかわからない。多分、私たちが思ってるよりが結構昔、まあ、昔っていうか結構前から流行ってたと思うんですね。で、でもね、でもね、プラス、このハッシュタグが流行ってたんですよ。ミラノが止まらない。 どういうことそうどういうことでみんなは完全に気にしなくて、普通の生活が続けたんですよね。あの、パーティーに行ったりとか、ダンスしに行ったりとか、アペリティーブ飲んだりとか、もう普通に何もないようにしてて、えっと、え、私の人生だから止まれ、止まれないでしょえ、なんで止まれ必要なのみたいな。ちょちょちょちょちょちょち、ょ ち, ょ ち, ょちょっと考えて、ちょっと考えてくださいよ。 って思ってたんですね、まあ、確かに日本人よりは本当イタリアの文化はね多いと思うキッスとかハグはマジで多い真面目で話するねでもあとはねそのアルコールの文化がないお店が出たらここにアルコールどこでもあるだけどイタリアはないからそもそもちょっと危険と思いますねそう日本よりはねだからそれも結構あの流行ってたと思うまあ、プラスはみんな 皆さんが家にいるのは嫌だらしいなのでポジティブすぎたねポジティブすぎたんですよね今回は大丈夫だよ元気イエーイな感じいやいやいやゲキ ゲ, ゲ, ゲ, ゲイエーイじゃあいじゃんそうだねイタリアの方はねマスクとかも普通に売らない売らないっていうか病院の人しか使わないだから普通にマスクしたらさあれお前ええもう病気なのち怖っかっ 怖がるから、自然じゃないから、今、ものすごく大変なことになってしまってる。私のお母さんもお父さんも、なんかマスコが欲しいって急に言われて、いや、実は日本もないんですけど、お母さんもどこでも見つからないって。でも、なんだろう、もしかしてね、この話がまあこれだけになるかもしれないけど、私の友達もなったと思うんですよ。多分、飛行機の中で。 うずってたか、日本だったか、イタリアだったのか、ちょっとわからなくて、でもパニックに入りせずに、あ, あの、病院に行ってチェックしてもらって、今結構マッチ中なんですけど、あっても、まあ、家から出れなくて治るまでに、あの、頑張るしかないから、それ、なんか、それは多分正しい考え方だと思うね。あんまり、あ、みんな、いや、大丈夫、いや、大丈夫、いや、とかじゃなくて、で、 あもうああ私もう死んじゃうわ死んじゃうわいや元気の方なんですけどいやもう死んじゃうわって思ってるのを今後うわってあのエモティブすぎるになっちゃうとやっぱりちゃんと考えないから皆さんがまず落ち着いてほしいんですね。トイレットペーパーもトイレットペーパーのもあのちょっとねみんな少しずつを買う方だってさ 今問題にならないでしょみたいに。<笑>フェイクニュースだったなのに、結構そういう流行りが、まだまだ、まだもう問題になってるから、それはね、ちょっと、ちょっとやめてほしい<笑>と思います。で、今、えー、今日は、ちょっと待って、今日は何日今日は参加の11日、<笑>この前の3日間から、ルールがすっごく変えたんですよ、何回も。 だから毎日がルール変えてしまってるから毎日を情報を読まないと私もわからなくなっちゃってるなんですけど今イタリアに全国に入れないと出れない情報になってるんですよでプラスも家にも出れないあの何のために出てるんですかって警察から止まれるんですよねで例えば普通に遊びに行くだったらこれ 捕まってしまうかもう罰金で3万円を払わなくちゃいけないらしいそれはもう完全に昨日から2週間ぐらい家に行ってください。で例えばスーパー、まあ、買い物そういう大事な買い物とかあの健康のためとかほんと大起きな仕事のためじゃないと今出れない 状, 況状態なのであの日本人の方がイタリアに行きたいだったら今無理です。 完全に4月の3日までは無理なんですけどそのあとももしかしてやめた方がいいと思います。ももうちょっっっととと情報見てて先にした方がいいと思ってますあと何かできるとできないのものはやっぱりそれも結構変えてしまってるなんですけどうーんそうですね普通にに遊 び, にあ遊びに行くって ででバレたら結構怒られるからそれもやめた方がいいんですねで今は例えば私の彼女遠距離だから彼女はローマに住んでて、ね、僕はミラノに住んでもあのどこつらくてもあの離れた方がいいし自分の家族に関して私も家族に関してはすっごく心配だし今仕事もないしお母さんとお父さんも今パン屋をやってるんですけど今パン屋が。 あのー、しま、閉まってるか閉まってないの、中途半端な感じで、今、自分の両親が 無, 無料で、もう家に行ったり、パンあげるらしいんですよ、今は。本当おばあちゃんと お, おじいちゃんの、ふうなのお客さんの方は、もう電話してくれたら、みんな助けに行ってるから、まあ、ビジネスとかに考える場合じゃないんですね。みんな大変だと思うなんですけど、それ、 次の方のために何がすればいいんですかってで正しい答えした方がいいと思います私は会いたくても今あの会わない方がい い, 会えないおまあ、本当に会えないけど会わない方がいいって思ってるからあのー、もうあの残念ですけど私個人的には全部あのヨーロッパのツアー今年はね決めたんですけどコスプレイベントで5、あのー、つ, つぐらいの3つ、えっと 3つがイタリアのイベントでもう2つはロンドとパリのイベントで決めたなんですけどもうそれが今キャンセルこっちからキャンセルしてきましたで日本の、まあ、イベントも、まあ、多分夏からになると思いますなんですけど皆さん、あのー、まあちゃんとね大事にしてください<笑>ちょっと面白いのがはやるの前に日本人なんかイタリア人は え、日本大丈夫なのえ、今日本危なくないのってよく聞かれたんですけど、今反対になってる。<笑>日本人はイタリアは大丈夫え、危なくないのって、おーおーおーおー、反対になってるじゃん。はい、ということでした。もっと情報を持ってる方がいらっしゃれば、ぜひ、えー、っと、コメントしてください。待ってます。お疲れさまです。ちゃおー。わってんですよね。